腹筋やったら首が痛くなるプランクやったら腰が痛くなるそういった方は可動域がが狭くくななり筋肉硬っているんですそのまま放っておくと使われる筋肉が少なくなり代謝が下がり慢性的な痛みに変わっていくかもしれません今回は首や腰が痛くならないように柔軟をした後に腹筋とプランク一緒に行ってみましょうまずは首肩背中ストレッチします 口をうにした状態で、上を向いて首を伸ばします。うに引くまま伸ばして、たまに戻してあげましょう。首だけじゃなくてね、胸の方の筋肉も伸びますから。パソコンやスマホをする人はね、どうしても。 目線が下向いてしまって首硬くなってます伸ばしましょう OK 今度は少し斜め上を向いて首を横に回しましょう日常的に真横を向くことってあんまりないですよね体も一緒に向くと思います首の可動域がね 狭くなって硬くなると、筋やっても首が硬くなりますので、日常的に伸ばさない筋肉、可動域を伸ばしていきましょう。OK。親指を後ろ向けて、後ろに肩を回しましょう。 後ろに大きく回します。あんまり首はね前に出ないように、ちょっと斜め上を向きながら。筋肉硬いとねすごいだるいと思いますが、毎日やるとね軽くなりますので、初日はだるいと思います。 をついて残り筋肉伸ばします。これもね日常的に肩よりも手を上げることって少ないですよね。そうすると肩がね硬くなってボっこりして内巻きになっ猫背、ストレートネックの原因になりますので。 よりも高く上げること。やってください。じゃあ今度は腰、お腹を伸ばしていきます。うつ伏せです。肘ついて、二度体操らしい。グ ー, ーっとね。首、背中、腰。伸ばしてください。 左右にひねります腰の筋肉はねやっぱり前後よりもひねった方が伸びますんでプランクしたら腰痛いよっていう人はね体をひねることをね日々やってみましょう。 順ですここから腰を丸めて座ります腰を丸めて座る腰がね反れないように丸めたままです丸め直したら座りましょう オッケー、じゃあ上向きましょう。それでは腹筋に入ります。まずは膝をタッチ。膝をタッチしたら帰ります。頭から起きるというよりは腰の視点に体を折り曲げる。腰を床につけて。 体を起こします腰を丸めて OK 足を上げましょうこのまま手を体を起こして交互に膝を立ち腰の床にいを引付ける感じでやると首が楽だと思います キャブを振ることでねお腹を伸び縮みできてますからオッケー。じゃあこのままでね腰を床に押し付ける感じで床タッチしたら曲げます床を下がったら 感じですよ。今度また体を起こして交互に手足伸ばしましょう腰を床に押しつけて。 これでね体がすごい鍛えられてますから。マイペースでいいですよ。できなくてもね始めはしょうがないですからね。オッケー。二分のうつ伏せです。肘と膝で体を持ち上げましょう。 同じ姿勢って飽きてしまうのでたまに膝を持ち上げてみてくださいまた膝をつきましょうたまに膝を上げることで体が長持ちできます 今のを手でいきますここからたまに膝を上げて下ろす自分のペースで膝を持ち上げてくださいずっと同じ姿勢っていうのは楽な位置を探してしまうのでやっぱり5秒ぐらいでね違うメニューにこのように変えると。 いいフォームを常に保てれます。オッうつ伏せになりましょう。このままね、寝て腰を揺らします。腰をブルブル振りましょう。 オッケー腹筋やプランクをすると首や腰がいつも痛いよっていう人は今回のメニューはどうだったかよかったらコメントで教えてください。